箱根駅伝でシード権を争った4校の名案。故障者も多い中で勝負を決めたのは選手層と調整力。今年の箱根駅伝の袋は悲願の3冠無理を目指した駒沢大がトップを独層。2位の中央大も単独層になり、最終的に3ケラ8位でゴールすることになる6校が一つのパッケージになった。 そして、東京国際大、城西大、東洋大、明治大の4校が10位前後でレースを繰り広げた。白熱のシード権争いは、最終10区で並走した城西大と、東洋大が9位と10位でフィニッシュ。一方、前回5位の東京国際大は11位で4年連続のシード権に届かず、区間賞を2つ獲得した明大も12位に終わった。 4校によるシード権争いはどこで明暗が分かれたのだろうか。まずは、民から。2年ぶりの出場で5年ぶりにシード権を獲得した城西大は、往路を9位で折り返したのが大きかった。串部誠二駅伝監督は、4区が終わった時点で悪くて12位。5区で逆転して8位。袋は粘って順位をキープしたい、と話していったが、 ほぼイメージ通りのレースになったのだ。昨年11月の激犯最速王決定戦、上りの部を制して注目を浴びた斉藤正也、1年が2区を担って区間15位、初駅伝となるビクター・キムタ1年、破産区で区間11位とつまずいたが、4区終了時で13位につけた。そして5区山本由衣翔、3年が期待通りの階層で区間新記録を樹立。 オーロ9位でゴールに飛び込み、最後まで順位を争うことになる11位の東洋大に1分34秒の差をつけた。上最大は袋も10位と確実な計争を披露。八区桜井優雅1年が格上の明大加藤大成4年に並ばれた後、終盤まで喰らいつき10位でタスキをつなげたのもポイントだった。 山で勢いをつけてから一度もシード圏外に弾き出されることなく、最後は十九山中保妻3年が東洋大とのスパート合戦を制し、大手町のゴールまで走り切った。選手層の厚さで苦境を乗り越えた東洋大。10位でシード圏を確保した東洋大は、レース前から厳しい戦いが予想されていた。エース松山和樹3年に続いて、 出場予定だった串間めぐみ俊3年と熊崎隆也3年が戦線離脱したからだ。2区終了時で19位と大きく出遅れたが、出場前田義弘4年が5区で奮起する。目標タイムを9秒上回る1時間11分21秒区間5位と激走してチームを14位から11位に押し上げた。 さらに八区木本大地4年も区間賞の改装。七区終了時点でシード圏内まで1分45秒あった差を33秒まで詰めると9区梅先連2年が東京国最大と上最大を交わして9位に浮上。最後は3年連続のアンカーとなった清野富士宮尾4年が18年連続シードを死守した。 坂井敏之監督は苦しい2日間でした。12月に入り、コロナとインフルエンザ、さらに疲労骨折者も出たんです。練習が抜けている選手を起用せざるを得ず、ちぐはぐしたオーダーになってしまいました、と振り返った。チームは危うい状態だったが、昨年5月の関東インカレで1万メートルとハーフマラソンでトリプル入賞を果たした選手たちが、 層の厚さを見せてカバーした形になった。次は、アン。東京国最大は、今季、故障者が多発して苦しい戦いが続いていた。出雲駅伝は前年 V メンバー4人を書いて8位。全日本大学駅伝も、ユエゴン・ビンセントと山谷雅也、共に4年の欠場が響いて11位に終わった。 箱根では主力が復帰し、山谷が2年連続の一区区間10位を務めると、ビンセントは4区で区間新記録を樹立。しかし、うまく流れをつかむことができなかった。往路優勝を目論んでいたチームは往路を7位で折り返す。袋は6吉住総2年で9位、7区山岸修と2年で11位に転落。前回9区で、 区間9位だった首相も中田清司、4年も8区で区間19位に沈み、シード権に1分32秒届けかなった。明治大は前年に続いて、凸コボコのレースに、故障者を出すのが怖かったのと疲労感があるということで詰め切れなかったのは反省としてあります。ネト大志田修司監督。出雲と全日本でメンバーが揃わなかったため、 選手たちのギアを上げきれなかったようだ。日本人エースの誕女権4年、羽肉で区間11位、ヴィンセントも、絶好時と比べると、爆発力が足りなかった。また、前回の6区と7区を構想した林優作、3年、ととみなが2年、を書いたのも痛かった。予選会を2位で通過した命大は、前回大会に続いてデコボコのレースになった。 一区富田俊平、4年、が、区間賞と絶好のスタートを切るも、二区小沢大輝、4年、は、区間14位で13位に転落。確実に区間10位以内で繋いでいきたいと考えていた山本裕樹監督の思惑は序盤で崩れた。往路を12位で終え、袋は七区すやや分解、3年、の区間賞もあり、8区終了時で9位につけた。 しかし、旧九下城の将、四年、学館十七位、十九室畑竜飛と四年、学館十八位。区間の半数が二桁順位となっては、シード権獲得は難しくなる。明大の敗因は、肉候補の小玉巻、三年、と、一万メートルでチーム最速の28分19秒77を持つ串田吉望美、四年、を故障で書いたことにあるだろう。 特に小玉は地元を走る2区で1時間7分切りという目標を立てていた。4区を希望していた小沢前回4区7位が2区に入るなど当初想定していた区間配置が大きくずれ込んだことになる。山本監督は最後の調整のところで2人欠場となってしまった。トータル的なマネジメントがちょっと足りなかったと語った。 上位を狙える戦力がありながら、チームのポテンシャルを引き出すことができなかった。シード権争いも優勝争いと同じで、階層よりもミスを最小限に抑えた方が有利になる。チームトップ10の実力よりも、選手層の厚さと、指揮官の調整力が大きいと言えるかもしれない。坂井正人丸ンテクストバイ坂井正人。ご視聴ありがとうございました。